キングアンドピスとシクストーンズ、コンサートマックがずっと駆動新一の謎判明。ファン驚嘆のネタ公無理事情。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。現在、全国各地でコンサートを開催中のシクストーンズーとキングアンドピス。 4月8日から10日にかけて、シクストーンズは北海道マまこまない積水ハイムアイスアリーナで、キングピンス以下、キンプリは京セラドーム大阪で、それぞれコンサートを行ったが、公演中のマックがまさかのネタこう無理していたという。 9日深夜に生放送されたラジオ番組、シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送、で、シクストーンズ森本慎太郎がその天末を明かしている。4月2日、福岡公園からスタートした金プリのドームツアー、キングプリンスファーストドームと2022ケラミスターケラ。 9日から10日の大阪公演では、神宮寺雄太と平野塩がマックタイムで日本テレビ系でアニメ化もされている大人気漫画、ナタンテイコナン、小学館の登場人物工藤新一のモノマネをしていたとか、 同作は、黒ずくめの組織に毒薬を飲まされて、体が小さくなった高校生探偵工藤真一が、小学生探偵江戸川コナンとして、様々な事件を解決していく物語。金プリの二人はマック中に、ジグフジ真一、神宮寺、工藤潮はじめ、平野、と名乗り、工藤の口癖、バーロー、を真似して楽しんでいたそうだ。 一方、1月4日の神奈川公演からアリーナツアー、フィールドシティをスタートさせたシクストーンズは、4月8日から10日に北海道公演を開催。コンサートのマックでは、主に森本が駆動のモノマネを披露していたそうで、双方のファンからは、ジャニーズ内で、コナン、が、ブームなのキンプリトストで、コナンネタがこむったのは偶然 などと驚嘆の声が上がることになった。そんな中、9日放送のシクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャルの冒頭で森本は工藤新一ですと挨拶。以降も定期的に工藤になりきって喋っていたが番組中盤ようやく理由を語り始めた。 何でも森本は、新作映画、ナタンテイコナンハロウィーンの花嫁、が4月15日より公開されることを受けて、過去作を見始めたところ、今週から、工藤のモノマネにハマったのだという。森本曰く、工藤新一は伝染する、ため、シクストーンズメンバーやマネージャーらと、工藤のモノマネ選手権を実施していたとか。そして、森本は、 ついにシクストーンズ以外にも伝染してるんですよ。大阪にもね、工藤新一が二人現れたのよ。と切り出し、前日の8日に平野と電話したことを告白。電話には神宮寺とキング・アンドクス高橋山もいたそうで、森本は三人を、僕のお友達たちなわけですよ。親友ちゃんたち、いつめん、いつも遊んでるメンバーなんですけども、 と触れると、そこでね、俺がずっと工藤新一で会話してたの、と、ツアー中に連絡を取り合って、コナンの話で盛り上がったと説明した。平野は、工藤新一です、と名乗る森本に、何言ってんのと困惑していたそうだが神宮寺は俺が工藤新一だぜ、と乗ってきたとか、森本によれば、 工藤新一が連戦しちゃったわけですよ。電話で、とのことで、最終的には平野も、工藤新一です、と名乗り、みんなで工藤新一で盛り上がっちゃった、と振り返っていた。シクストーンズ田中いつき、森本慎太郎とキング・アンドブス・平野紫耀のやりとりに飽きれまた、森本は、俺が工藤新一をやってたら、いつの間にか大阪でも、工藤新一が出てきたらしく。 と、金プリのコンサート内での出来事にも言及。放送同日の9日は午後6時からシクストーンズを公演を控えていたが、その前に金プリに電話をしたそうで、俺が、さ、もしもしとかって言ったら紫陽が、もしもし、って駆動新一で返してきて、ジンはいるのかうん、いるぜってみんなで新一で会話しててさ、と、平野たちとのやりとりを再現。 一緒にラジオ出演したシクストーンズ田中木は、工藤新一で会話してたな。お前ら、二人森本平野で、延々やってるんだよよ。本番前から俺ら聞かされてた、と、呆れたように証言していたのだった。なお、ジャニーズ事務所に入所した年は、森本が2006年、神宮寺が10年、平野が12年、高橋が13年と、森本は年、一面。 と紹介した金プリ3人の先輩にあたる。一方で CD デビューは金プリが18年5月、シクストーンズ派20年1月の順番で森本の方が遅い。そんな関係性でありながら19年9月に平野がオスデ d o t b s k に登場した際は親友として森本が番組に出演していた。今回のラジオでも 後輩を食事に連れて行くか、といった話題になった際に、森本はキング・アプスメンバーと食事に行く場合、割り勘の時もあれば、おごる時もあるし、場合によるかな、ゲーム、じゃんけんとかしておごる人決めたりとかもするし、事務所の後輩というよりも、マジで友達だね、と話しており、年齢やデビュー時期は関係なく、友人として親しくしているようだ。 ツアー中でも連絡を取り合う仲の良さが明らかになった森本とキング・アンスメンバー。今やジャニーズ事務所を引っ張る存在となった両グループだが、今後も切磋琢磨しながらエンターテイメントの世界を盛り上げていってほしいものだ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。